すごいチーム演奏に踊ってましたけどはっきり言います私たちようさこい踊り平に平均したでただし、ね、会場祭りを盛 り, 盛り上げることはどこのチームにも負けませんなせ今日は皆さんに楽しんでもらえればという愛の手を用意してまいりました皆さん日本代表の応援ということですか日本チャチャチャ日本チャチャチャあれ私たちもじりましてようさこいチャチャチャとやらせてもらってます ちょっと音を愛着、練習してみますよ、いいですか、せーの、よさこい、よさこい、よさこい、よさこい、ありがとうございます、もう皆さん、めっちゃ上手なんで、今からメンバー入りしません、一緒にステージに踊りましょう、よろしくお願いします、そんな感じ で, で、ね、曲の最初の方と中放と最後にもありますので、一緒にお祭り、盛り上がりましょう、イエーイ、はい、じゃあ、踊り子し運しましょう。 アクトもですね、2023年新しい年を迎えましてようやくコロナも明けましたので新曲披露でーすーこちらの会場でですね、えー、このお祭りで初めて披露させていただく曲になります、はっきり言いますね、めっちゃ練習できないからめっちゃエトだから、でも笑顔は全開でやるんで、このあたり許してもらえたら助かります 最後全部盛り上げていくぞーー。それでは参りましょう祭りの祭りによる祭りを盛り上げるための新緑の役と曲はもっともっとで、ね、すファイヤー 哎呀你好